こんばんばウォルスです、えー、今回もレインボーシックシ c g やっていきたいと思います、えー、前回の動画、えー、私の初めてクリアした、ね、動画をアップさせていただきましたが今回は、ね、その続きになります、えー、前回のクリアしたメンバーと全く同じメンバーで、えー、続きをプレイした時の動画を、えー、配信したいなというふうに思いますね で結論から言いますと今回はですね、えー、全滅します、えー、とー非常に強いメンバーなんですが個人個人が強くても、えー、このゲームはだめだなというのが非常によく表れているい動画ですのでうーん、まあ、結果がね、えー、全滅なんですが テロリストの勝利ということになってしまうんですがあーこちらをちょっと上げてみたいなというふうに思いますえー、前回の動画でもちょっとお話ししましたが非常にリアル志向な作品となっているので、えー、動きもねうん、まあ、もっさりというふうに私書きましたけども、えー、没入感がね高いと うーんいうまあ、ポジティブな捉え方を私は個人的にはしています。で、えー、創作性がちょっとね、まだ私も感度等々設定をうまくできていないのでなかなかね、ちょっとこう満足のいプレーができていないというのが実情なんですけど、まあ、それができるようになったらちょっとマルチプレイの方にもね ぜひトライしてやっていきたいなという風うに考えていますえー、っとこういう何か一点を守りながらね敵がわちゃわちゃ入ってくるのを、えー、耐えしのぐというようなこういうスタイルを私は非常に好きなのでペイデイ2もそうですけどね今ちょっとフレンドリーファイヤーをねしてしまって彼の後頭部から側頭部をね 何発か撃ち抜いいてしまいましままた、ね、こういうねちょっとフレンドリーファイヤーもあるところこういうい狭い中での、ねえー、フレンドリーファイヤーのありという、ね、非常にやっていて緊張感がありますし味方の、ね、ミスで1、えー、つのミスでね味方全体がそう崩れになってしまうというようなこともあるので、えー、と非常に。 面白いですすね私は好きででこういういので今回なぜこの動画を上げようかと思ったかというのは非常にね連携が重要なんだよというところがちょっと後半出てきますのでそこを見ていただければなと思うんですけどあと私ちょっと今回ね、えー、冷静に皆さんより一歩後ろに下がって、えー、蘇生をしていますこのように前線を押さえていただいている 中でこのように、えー、蘇生を、ね、やっています私が前線に出てしまってね戦闘力もないのに、えー、チームの人数を減らしてしまうわけにもいきませんのでできるだけ後方でバランスを取りながら歩いています。 で前に前進するのかと思いきや、いきなり後ろに下がってしまったんですけど、この時ですね、1つ目を爆弾を解除した後と、2つ目のところに今、向かって探してはいるんですけども、おそらく、まあ、何箇所かね、候補がある中のどれか1つというパターンなんでしょうけども、まだあーオープンベーターも始まったばかりで、経験則のね、少ないプレイヤーの方が多いかと思います、私は決めてね。 まあそういった中で、えー、やっていくときにです、ね、もう今この時点で私とこの方が2人でチームで、上にはここに2人ですよねでもうバラバラになってしまってるんですよで、こうなってしまうとやはりリスクが分散されてしまうので、えー、全滅というかね1人が倒れた時の えー、カバーがあーすぐに入れませんのでね味方との距離が広がれば広がるほどリスクが高まっていくとでこの部屋はたまたま見つけたんですけども有刺鉄線だらけだったんでなんかなさそうだったのでねやめましたはいでもこの時点で、えー、5人いたメンバーがもうたった2人になってるんですね 他もバラバラに1階でやられたりえ2階でやられたりねもうバラバラに今なってしまって私がちょうどえディフューザーを持ったままもう1人の方と一緒にね最後の部屋を探しているところなんですけどまあなかなか2棟あるのかなこれかなり広いマップになっていて。 階層もね、1、2、3階ぐらいまで確かあるので、非常に難しかったですねで。ここはね、駐車場なんですよね、外に出れそうだったんですけど、はい、で、ここ開けた瞬間にいきなり2人いて、でこうですね。<笑>まあ、これね、不用意に私が開けてしまって、 で、驚いて後ろに下がって打ったところを味方が、えー、をね、フレンドリーファイアで打ってしまって、えー、2人とも倒れてしまうというような結末になってしまいました。非常にね、連携が重要で、えー、かつ、まあ、ボットも非常に強いということでね、えー、非常に楽しめております。ではまた次回。おやすみなさい。